では皆様ご覧ください。アカシレンのアです。どうぞ。 Thank、you Good. you、mm -hmm. Thank、you